エンディング食うンにようこそまさに本日の特はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちら丸子麺の麹甘酒濃度2倍を使って巨大ホットケーキを作ってみましたうーん美味しそうなんですよちょっとでかすぎてひっくり返すのにまだ苦労してコがまあ よりよければすべてよしということにしてください。何の所在なんでしょうね、これ。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。途中で味変のために、このチョコレートシロップとキャラメルシロップ、業務スーパーで買ったものも用意してます。ちょっと。まさすがに持ち上げられないので、もうこのまま、なんかもう。ぐだぐだですけど、いただきます。うん、甘酒だと、また違った味わいになるね。 自作だとこういうふうにアレンジできたり好みにできるのがいいねその代わり手間はかなりかかるけどんちょっとあと憂鬱かも甘酒で作ることによって牛乳をね作った時よりももっちりしているようなそんな食感になりましたねで甘さが広がって美味しかったんですが自分は今回こちらのホットケーキミックスを使ったんですけどホットケーキミックスはもともと生地自体に甘さがあるので もしかしたらなんですけどホットケーキミックスを使ういわゆる市販の薄力粉を使った方がより甘酒本来の甘さを感じることができたかもしれませ ん, んーそこちょっと失敗したかなっていう部分もちょっと今思っていますねまあそういうのは後から気づいてもどうしようもないのですが美味しくいただくことができましたので甘酒のレシピの一環として皆さんも作ってみてはいかがでしょうかただしほんと焼きすぎと巨大化させすぎには注意してくださいね今度 苦戦して焦げる<笑>まあそれは自分の未熟さゆえなんですけどねというわけで美味しかったのでこちらのテストご説明願いますもちろんこのまま、うん、飲んでも美味しいので飲んでも飲んでみてもくださいねあ飲むのもも動画投稿すればよかったかなというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終焉お楽しみしみいたただけまか ではまた次回の天国でお会いしましょう。